4番乗り場に8時26分発普通、奈良行きが6両で参ります危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください4番乗り場に電車が参りますご注意ください電車が参りますご注意ください Your attention, please. A train will soon be arriving. キズキズです。